毎年景品としててゲットできていた神山サーバーバしかし今回は2021年は単体商品として発売されます自宅で最高な時間ちょっと高級なビールにしようか神山サーバー2021スプレーンエディション紹介していきたいと思いま す, きますよし オッートオッケー役者オーケー用意スタートはいどうもみなさんこんにちは監督ラブの監督です今回ですね、神山サーバー2021こちらを紹介していきたいと思います2020年もですね、実は動画を作っておりました神山オッケ ー, ーオットオーケー役者オーケー用意スタート登壁しました開封の木商品紹介使用方法サーバールームの合わせン方法ゴリゴリ盛りたくさんなやめだった神山サーバーにビールがおい、トイレ流すなようわー 昨年2020年版2021年版かなり大きさが変わっておりますね、まあ、中になんかいろんなね小物が入ったりするんですけども今回は神山サーバー1つのみとなっております2020年版でリリースされたコンパクトな形はそのままにして神山サーバー史上最高の振動数を実現したものがこちら s p r e a エディションとなっておりますちなみにですね監督 s p r e a っていうのがですねどういう意味かわかんなくてですね調べましたところこんな感じ はいといととうことでまあまずすげえなもう最高最強みたいなそんな感じですねではオープンおー真っ白本体ですでは袋から出しましょうはいこちらはいこちらがですね本体となっておりますはい続きましてホワイトのポルダですねこうセットするために使いますあとはじゃ取扱説明書 えー、裏表全て日本語で分かりやすくイラスト付きで書いております、えー、そしてなんと嬉しいピンチがなんと入っておりました早速すぐ使えるっていうこういうサービスいいよねこう開けましてこうしますと、はい、開けますとまああとは普通にねピンチをセットしていきますうるさいなボール はいでは電池入りましたのでこのカバーをつけて蓋もつける。旧シリーズ、A、2020年版ですね。でこちらが2021もうサイズ感はもう全くおっと一緒ですね。 文字のこれは縦だけどこれは横みたいな感じですけどもえ大きな違いえなんとですね2つしかありませんまず1つですこいつよりもえ超音波振動が強くなっている強化されているところそしてもう見たらすぐわかるもう色が違 う, もう白のホワイトカラーバリエーションえこちらの2点となっております超音波数が増えただけでほぼ同じと言っても過言ではないのかなと思っておるいるんですけども 神山サーバーバの4つのつ特色を紹介していいいきたいと思いますまずはこちらまあ見た限りですねもうとても小さいもう空手でつかめるぐらいの約1 1センチの大きさそして電源は電池のみ洗わなくて OK ですそのまま缶にくっつけてこのスイッチをですね押すだけでこう押してるときはこのライトがつきますはいで同じくこちらフォルダですねで裏はですねマグネットになっておりますので普通簡単にねこうできちゃうんであとはもう冷蔵庫にペチッとつければですね で今回ですねこちら冒頭にも伝えたのですがなんとですね今までですね景品として出されておりましたがこの2021年版はですね4月から専用 EC サイトにて販売しております単体で980円税込みとなっておりますえなぜ今回ですね販売商品に切り替えたかと言いますとこれまでですね150万人の方に使ってもらっておりましてこれからですねさらに誰でも気軽に手に入れられるようにするために今回こういったその販売方式に切り替えたそうです 早速この神山サーバーを使って飲んでいきたいと思いますザ・プレミアム・モルツえ買ってきました天然水生ビールプレミアム・モルツはいロング缶となっておりますというわけでゴールドと青のこのグインとしたラインもねいいよこれ美味しそうえザ・プレミアム・モルツはサントリービールが製造しサントリー種類が販売する爆が 100% の ピルスナースタイルのプレミアムビールです。これからですね、この神山サーバー2021を使って神山を作っていくんですけども、神山サーバーを使って変わるポイントがあります。それがまず、引き立つ香り、コクが感じられる。最後に、うまいが続く。こちらをですね、実際に体験していきたいと思います。もうビール専用のグラス持ってきました。じゃ、まずね、7、8分目ぐらいまで普通に注ぎます。この時はですね、泡を立てないように、静かにグラスに沿って入れるのがコツです。う つけてゆっくり、ね、あいいよいいよいいよあーおいしそうああ色がいいねもうちょっとかなもう飲みたいぐらいですねああはいというわけでここからですね神山サーバーを使っていくんですが使い方がですねもう簡単です普通の350はですねこんな感じでつけてボタンを押すだけなんですけどもこのロング缶はですねこれ短いので伸ばしますそしてこの下をですねこの部分に合わせましてあとはこのボタンを押しながらシュっていってます で、傾けるとあ、もうできてるできてるこのままいっちゃいますいきますよあー来たこの辺だおじゃあ早速いただきますまだ匂いはこぼれたうんそして飲むあっダメダメダメこの泡見ていただけますでしょうか はい、こちらクリーミーな泡立ち神泡ですこれがあ見てこのシュワーっとなってるこの感じうんうん うまいうまいと続くのがわかります、えー、監督ですねあまりビールは飲まないタイプでちなみにこれ何パーセントかなアルコール意外と低くて 5.5 ですねちなみに350と迷ったんですけども値段的にこっちの方がお得かなと思ってこの大きいものを買いました多分1日は飲みきれないので1日寝かして飲むかと思いますというわけでですねチーズですね生ハム入り一緒に食べていきたいと思いますうんうんあっおいしいうん 生ハムめちゃくちゃ合いますさっきの3つのポイントのコクもしっかりとねバシッと決まる味プレミアム最高な時間はいというわけでですね飲みましたいやー美味しかったですね余談なんですが2005年から2020年までですねサントリーのプレミアムモルツを宣伝した方が矢沢永吉さんなんですけどもで今年からですね 二人ですねに、えー、今回変わったということですね。2021年まはカラーはこの一色白です。 結構おしゃれかと監督自身も感じられました。まあ、980円で今年からですね、販売されるというわけなんですけども、なんと で, ですね、実は無料でゲットする方法があります。こちらサントリーさんのホームページですね、概要欄に貼っておきます。ビールアイランドというですね、アプリゲームがありまして、そちらをですね、エンディングまで見ることによって、抽選でですね、毎月100名様にですね、ビールアイランドザ・プレミアム・モルツ特別シーンセットがですね、当たるらしいです。えー、興味がある方ですね、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、こちらの監督ラボでは、えー、自分がおすすめしたい商品です。 とかおすすめしたい映画などですねいろんなものをですねジャンル問わず動画として作っておりますこちらもですね2020年版もですねがっつり動画デビューしましたので見ていただければなと思いますはい最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました、えー、チャンネル登録まだの方はぜひ登録していただければなと思っておりますではまた次の動画で会いましょう3 <笑>つの特色を、えー、特色を手に入れられる、えー、紹介していきたいと紹介プレミアムモルツプレミアムモルツ プレミアムモルツプレミアムモルツプレミアム。これ結構多分おしゃれ。おしゃれおしゃれ。じゃあ炭酸が出る。